髪の毛の長さは上限なく伸びるんですけど、つねぎの長さは 2cm まで、髭の長さは1 5センチまでと言われています。これが本当だったら豆知識だったのにな。え、なんか今日、風でと悪いのえ、もうやばい、すごい切れそう。大丈夫切れるけど。 昔一緒にゲームやってた人が VTuber なった話したことあるっけ任意したことないああ、聞いてやろトイキチュウみたいな感じの子ね<笑>おもろトイキチュウ好きなやついねえだろははははさっきどこいたっけあ、あそこだあそこ俺らの家にしよ嫌だあ、嫌だった<笑>住みたくない ス<タッ>失礼ですあ、ややややばいやばばば何びっくりしたの。ちょっとイライラして。あ、イライラして。何, 何, 何, <笑>何はっ嫌いよ。いや、でも、しょうがないじゃん。イライラってるのに。 もういいアイテムあげまきいい言い方ちょっとギュ<笑><笑>キモいこれもう悪口言うよそういうこと言ったらえー、悪口ってさ絶対言わない方が言いい言い方ちょっとギュー ハ<笑>助 け,、ね、助けるん<笑>逃げる逃げる逃げる大丈夫逃げる逃げる俺が逃げ切る大丈夫大丈夫 こ, こっち来てこっち来てこっ ち, こっちこっちこっち歩いて 歩, 歩いてきてこっちま で, でしみよし死によかいやもう優秀やっぱり<笑> もっとほくといいよ歩 く, 歩く救急車う<笑><笑>しい走るハリネズミぐらい優秀ハ<笑>リした飼ってるからさ多分振れる気がするんだよな<笑> 終わった。いるで。ブラハブラハブラハ出してブラハ出して。人じゃんえ、なっちょっとごめん、キーボードの何か悪いわ。 リング閉鎖まで残り10秒さあ急ぎすぎ逃げたな 倒, 倒したなんか怖いあなた病気 病気。早かった病気か。だよな。病気だ発 達, 病気だ 発, 達発達系の?。あ、違うちっ。あ、違うんだ。あ、違うんだ、うん。なんかそういうなんか配慮が必要な人なのかなと思って。あ、そうだね。配慮が必要かな。どこいる?待って。また逃げる。走り走り。走り走り走り。こっちこっちこっち。え、なんか急に。えー、<笑>向こうに差し入れてくんない?。こっち方向におい。こっちには何があるかな?何。何何何?何。きゅきゅきゅきゅ。 知ってる。違うもう一回サチエといっあ て, ってあ無理かサチエてあっいるごめんいたわいたい、ね、あいるわごめん待ってエルスターじゃんいける あいってねいけえなうまいねうま、ね、いねうまいねうまいね倒したなんか俺らさ思うんだけどさなんかずっと前から全然やってなさすぎてさ 使える新しいキャラクターいないんだよな<笑>新しいキャラ追加されたとしてもできる助けて行こうかな 上一ね、人敵いえ、や、今のに関してはね、俺が勝ったっていうよりか、相手が頑張ってた、普通に。<笑>ああ、じゃあ、相手が悪くて、うスくんが上手じゃなかったんだ。 そうでもいいぐらいね頑張ってないあごめんごめんたまない絶ててから起こすからうんいいよ一 人, 人倒れてて今蘇生してるよほんと どこでああ起うきったわ。 倒したいまいせニュービープレイヤー感謝感謝なんだっけスカイピースのやつおい<笑>しい闇に感謝感謝<笑>ほら、いっぱい食べたいなぁ<笑>デリシャシャッシャ<笑>え誰が一番面白いだってユーズーパミコ。チャンネル登録しか勝たン。